救助の最中アトラクションが再び動き出し乗客と救助隊員の2人が地面に投げ出されたのですこの2人は重傷だということです